えー、こんにちは、安田孝志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、OBS という、えー、ものすごいま最強ソフトですね。無料なのにま多くの人が使っていると思うんですが、めちゃくちゃ使えます。Zoom の、えー、こう お話をするときなんかも、Zoom でもこうやって、僕よく使うんですけど、このままこう、なんていうの、iPad をこうやって同じ画面にこうやって出してね、で、こうやってお話ししていっていくと、こういうレッスンをするときとかに、こうい う, こうものを書いたりとかね、えー、iPad でこういう、まあ、こういう図形を書いたりとか、 こういったことをしながら相手に説明するってめちゃくちゃ便利じゃないですか。もちろん Zoom は共有画面っていうのは出せるんですけど iPad とか接続するのは、まあ、有線で接続するんですけどまああの何て言うんですかねこ う, こう同じ画面にこうやって入っておいた方が まあ、あとでそのクラウドに上げたときにすごい便利だったり、まあもちろんその共有画面は大丈夫なんですけど、あの、こういう iPad とかの画面と、例えばもう一つ僕の場合は、足の、バスドラの足のこう、画像なんかも使うとすると、そうすると足の画像は残んなかったりするんですよ。だからカメラを何カメラもここにこういうふうに配置することができて、これ今ここの1カメラでしょ。で、これに対してもう1個のカメラを足すことができるんですよ。例えば、えー、っと、 マックのカメラだと、えー、これれかかなこれなんかをここんをのマックのカメラをこう上に持っていくと、こういうふうにこっちのカメラもこっちのカメラも使うことができたりとか、あとこうインプットしてるとまあうちなんかも、えー、ハンディカムのカメラをいっぱい用意してあるので、そのカメラをここの1画面に全部入れて、でしかもこうこの iPad、iPad の方を上にしたかったら、この iPad の こいつを上に、ソースを上にしてあげると、えー、あれこれどれだこうですね。こうやって上にしてあげるとこれが隠れたりとか、で、一旦この Mac の画像をなくすとか、か一旦その iPad の画像をなくしてとかこう用意しといて、えー、この iPad の画像をなくして僕の画面にしたりとか、例えばカメラでも余計なもの映ったら嫌だから、これオプションを押しながらね、こう引っ張ってもらうと、このように、 こういうふうに画面自体の画角も狭めることができるんですよ。だからこれめちゃくちゃ便利じゃないですか。だってこう、その、ズームだとちょっとここの辺は見せたくないんだけど、みたいなのってあるじゃないですか。そういうのってまためんどくさいじゃでしょ。で、どういうふうにするかというとですね、まず OBS って最初こう、何もないんですよ。で、ここにソースを、こう、映像キャプチャーデバイスっていうのを選んでもらうと、そうすると、まあ、あの、えー、まあ、僕なんかの場合は、 マックの画面とかってやると、Mac のこのこれはこっちのカメラですね。こっちのカメラをじゃあ配置します。で、オプションを押しながら、ユーって引っ張ってもらうと、顔の部分だけをこういう風にこうに切り取ることができます。で、こういう風に配置するんですよ。で、えっと、次に、じゃあ、えっと、例えば、画面キャプチャーっていうのを選んでもらうと、これは画面って何が選べるかっていうと、 MacBook の、えー、僕、画面が4つとかあるんですけど、これ、えー、MacBook のじゃ3を選ぶと、このように、ここの画面がこうやって貼り付けられたわけですね。で、これをこうちっちゃくすると、このように、今ここの画面だからこう、どんどんどんどんこう、えー、同じものがこうキャプチャーされちゃいますが、こういうことができます。なので、えー、ここに何か資料をこういうふうに出して、こう説明することもできるんですね。えー、こっちか。 今こういうような感じですね。で、えー、これを仮想カメラっていうのを開始にしておくと、そうすると、えー、例えば今ここね、えー、例えばこうズームをこうやってこのように開いたとすると、そうするとそこのビデオのところのここに OBS ビデオキャプチャーっていうのをやると、ここにこの画像が映るんですよ。で、まあ音声はね、なんか自分の好きなところを選んでもらってもいいんですけど、画像を要はバーチャ ル, バーチャルのここに えー、ま, るまるで1つのカメラがあるみたいにカメラ1個の上に、えー、いろんなものをこういわゆるその、えー、仮想で作っておいてこれをこの仮想で作った画 面, 画面このカメラがこの1個で映っているやつをこの仮想の画面をそのままズームに送るってことができるんですよでもちろんあのですね、えー、文字とかも書けるので、えー、こういうテキストでだからこういう あ、まあこれ、これ、こんにちはっていうのは、これタイトルなんで別に何でもいいんですけど、ここに、こうやって打ち込んでもらって、本当がね、ちゃんとしたやつ選ばないと日本語にならなかったりするんですけど、こうすると、こんにちはっていうのができるんですね。で、これ、ここね、画面にこうやって貼っとくことができるんですよ。じゃあ、少しお待ちくださいなんかも全然貼れるじゃないですか。ちょっとここのカメラあれだな。なので、こういう画像を映像のキャプチャーデバイスにしといて、えー、僕、ロジテックのやつを使っているので、これが上からの画面ね。 こっちの画面です。そうすると2回目同時にこう入 れ, れるじゃないですか。で、ここの画面も全部表示してあるという形になるんです。で、こう、便利じゃないですか。そしてキーノートとかの画面とかをこ う,、えー、こう、よくあるじゃないですか。キーノートの画面でこっちで答えがここに大きい文字で書かれてると、これ質問して も, もう答え見えちゃうみたいなことがあると思うんですけど、そういうのがなくなるんですよね。だから、その、この必要なところの画角だけをこうオプションをやりながら、 このようにやってますもちろん Mac も両方ね Windows も両方使えますからこう必要なとこだけをこう切り取って相手に伝えることができるっていうのが、ね、これが便利ですよねで。僕の場合はこの iPad をですねこう線でつなげてこの線はまたあのーえー、僕はこの USB でキャプチャーするやつの、えー、あのー、ちょっとこう線がコネクターがあるんですけどそれはあのー ブログの方に書いておきますけど、そ, のそれを買ってもらうと、それを USB でつなげて、であと、えー、1回 HDMI にしてから HDMI をこう iPad の画面をこう取り込むっていうふうにするんですね。そうするとこう、えー、映像キャプチャーデバイスの中からこう USB ってやつが選べるんですけど、iPadUSB。これを選ぶとですねこう、今これね、これちょっと不具合があって、毎回この USB ビデオっていうのをちゃんと選んであげなきゃいけないんですけど、そうするとこのように。 中国語の勉強してるから、中国語の教材が映っちゃいましたが、えー、こんな感じ。iPad の画面をこういうふうにしたりとかして、こうしちゃいましょうね。みたいな感じで、iPad の画面もこう出すことができる。全部の画面を出して、これがすごいとかですね、えー、優れものなところはですね、あとこう、もうそのまま YouTube に配信することもできるんですよ。 で、YouTube の配信開始ってこう押すと、YouTube 側でやっておくと、これ設定でですね、えー、ここにこの配信っていうところがあって、これ YouTube、えー、ゲ YouTube ゲーミングって選ぶのかな。で、ここサーバーのところを必ず、あの、えっ、ー、と、インジェストサーバー、プライマリーインジェストサーバーを選んでもらって、で、えー、ストリームキーっていうのが、えー、YouTube で発行されるので、それをここに入れると。 そうするとこっちで始めると向こうでえー YouTube の方でスタートしてこっちがえ配信開始にすると自動的にこ の, この画面が YouTube で配信することができます。なのでえちょっとえまあいろんなことが考えられると思うんですけどえ今シンクルームってあるじゃないですかあのシンクルームでえーこうライブ配信したいなと YouTube 配信したいなと。 だから、ベースとかギターとかがシンクルームで繋がってて、で音は、えー、と音声キャプチャーをここで選べるからね。でここの、えー、音声の入力のキャプチャーのところに、えー、シンクルームの音をこう選んで、ここやると。で、ここに入れると。 で、シンクルームでこう演奏してる音がこっちに送られて、で、えっ、ー、と、ズームでつないどいて、えー、ギター、ピアノベ、ベース、ドラムみたいな感じで、こうつなげて、で、ここに何々ライブって書いて、それをそのまま YouTube 配信することもできるし、えー、もちろんそれやってる内容をズームでみんなに送ったりして、えー、演奏することもできるということですね。このスタジオモードって何かっていうとですね、こうやってこう配置をいろいろ作っておけるんですね。こうやって、えーこう僕あのこの これそのままね、すごいことは録画そのままできるんですよ、これ。で、音声も選んで、この今、ブルーっていうこ の, このマイクの音が入ってるんですけど、このブルーのマイクがここに入ってるでしょ。 この音が入ってきてるでしょ。で、この音声で取りながら、ここで、えー、オーダーシティの使い方っていうのは、この間、フロードガスで彼って自分で作ったんですけど、そうすると、僕の画面も見ながら、だから、後で合成しなくてよくて、これをこのまま録、録音開始って、録画開始ってやると、そのままパソコンの中に、こう、ちゃんとこの画面と声がちゃんと、そのまま、 で、きるんですねで後で後僕、まあいらんところとか、まあ、カミカミのところ切ったりします。あんま最近、興味噛んでも切ってないですけどね、えー、そんな感じで、えー、やることができます。なので、こう、OBS めちゃくちゃ、で、そのいくつか作ったやつを、スタジオモードって 言, 言って切り替え、だから、今このオーディオしたでしょで、これ今、こっちが録画されてるんですよ。録画されたか、配信されてるとかね、YouTube で配信されたこっちの画面が配信されてるんで、で今、OBS の使い方、こっちあったでしょこれを フェードしてあげると、こう、シュワッとこう、こういう風に変わる。ね。で、次、あの、準備しておいて、こっちで、こういう、で、ここでこう、あだこうだあだこうだ、ここ作って、名前も文字とかもだって変えて、で、それをこう、えー、 フェードしてあげるとか、黒にフェードしてあげて、こっちのこのジレンススンっていうのをフェードしてあげたりとか、まあいろんなことができますね。僕、大学の授業とかは、えー、と大学でリモートでやってる授業の時はこういうふうな形でやってたりとか、まあ歴史セミナーとかやってるんですけど、そういうのをこう歴史セミナーのと、えー、こは、画面と僕の顔が映っててみたいな感じですね。これもだから今こうやって編集したりとかしておいて、あこういう形でえ、よし、この形できたからじゃあ切り替えようかなっていうことでやると、ひゅって切り替えてあげると、こういうふうに。 これだってやると、じわっと切り替わるんですよ。なので、こう、ゆっくりこうねこうやって、じわーっと切り替えてあげると、このように切り替わっていくっていうことですね。がオら、OBS って何に使うのっていうと、こう画面上に、こう、いろんなものを、例えばカメラ5台とかもできるんですよ。カメラ5台とかを、こう、だから、この Mac のカメラ、Mac の別の Web カメラに 2, 2台でしょ。それに別に、あの、ハンディカムのカメラとかを u s その、HDMI でキャプチャすれば、 ハンディカムのカメラでそれからこれのパソコンの画面例えばパソコンの画面とかキーノートの画面だけあと iPad の画面 iPhone の画面全部こうあの見やすく整理してこう切り替えながらえこう授業をやったりとか切り替えながら講座やったりとか切り替えながらこうライブ配信したりできるというめちゃくちゃ優れもののソフトなんですねこれはもうぜひ使っていただきたいと思いますねだから僕も最初 OBS って何残っちゃうと思ったんですけど OBS ってこう 例えば背景とか上手に作ってる人もいてこ う, こう切り抜き、えー、こうこう顔の部分だけ切り抜きしておいて後ろ側がこう授業風景になってたりとかするやつとかもここにこう画像として貼ることができるんですねここ、えー、普通に、えー、と画像をこうやって貼ることができるんで例えばこう手の文字とかもこ う, こうやってなんかこうここにキャラクターをポッポッポって貼っていくこともできるし背景を貼り込むってこともできますでこの こ、えー、ここのこれがだからレイヤーになるので、これが下に行けば下に行くほどこう上にこう重なっていくので、奥に行ってくれるんですよ。下に行くとこ奥に行くし、上に行くと手前に来るんで、そうするとこう背景画を作ったりとか、背景画もここの部分空白にしておくと、背景画の中からのぞいてるみたいなやつも作ったりとか、かなり作り込んでいろいろできるんでね、めちゃくちゃ面白いと思うんですよ。なので、ぜひ使っていただきたいなと思います、え。ー これはもうめちゃくちゃこう無料ソフトで一番使える紙ソフトなんではないかなと思いますので配信その他録画、えー、YouTube のね、えー、制作なんかもこれだとも う, もうその切らないでやってしまえばもうあっという間にできますし最初と最後だけ噛んだのはもういいやと思ったらもう Mac 上で最初と最後だけトリムしてしまえばもうそれだけで全然できちゃいますから、えー、こんな感じで使えるめちゃくちゃ紙ソフトでございますぜひ使っていただけたらと思います本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました